自らの正体に闇をさまよう満月の前に現れたのは妹を亡くした死水であった偶然と必然希望と絶望思いが織りなすこの世界に満月は決意を胸にみんなのもとに走る次回グランベルムたとえさよならが届かなくてもそして月が昇る